皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月8日、新しいトガビトコンテンツが、ついに配信開始になりました。絶念のアウルモッドという名前だそうです。牛なんだか羊なんだかヤギなんだかよくわからない見た目で話題になっていた、憎い安畜賞です。とりあえず何の予習もせずに乗り込みますので、知らない攻撃に対して、いちいち床ペロしながら覚えていきたいと思います。 ネクインストカッティンパーチェネクインストカッティンパーチェクインンストカッティンパーチェそんなわけでなんとか致命傷で済みました帝王のルベランギスに比べて弱いか強いかはよくわかりませんでしたがとりあえず覚えることがいっぱいですね断罪の指輪を強化する素材である代々のラクリマについては毎日の日課としてやっていれば大丈夫でしょう